おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画はですね、えー、下北沢にございます、肉丼のお店に来ております。こちらのお店で、まあ、以前、3年ぐらい前に、高田の馬場の方のお店でも、5 3キロぐらいの肉丼をチャレンジしたんですけど、こちらのお店でも、新たにこの 2.4kg のね、まあ、このマックス丼というお肉のね、チャレンジメニューができたということで、連絡をいただいて、早速挑戦に参りました。乗ってるお肉の方が、ローストビーフランプで、 豚 ト, トロに、牛リンチーに、馬煮と各種で美味しいお肉がもう勢ぞいしている丼でしてただ今回ねちょっとお店さんの方からは最速 やっっっっちゃてててくださいって言われたんでで本気でね、挑もうと思っており ま, すまあまだねあのチャレンジャーがいないってことなんでどれぐらいの記録が出るか僕もねちょっとわからないんですけれども本気で挑んでいきたいと思いますで制限時間の方が25分で成功の場合、えー、5000円の商品券失敗の場合ですと4500円のお支払いとなるそうですはいルールはこんなもん早速チャレンジにりかかりましょうはい三。3 二、一、スタートはい、それいただきますみません。いただきます。よいしょ。じちょっとここ、マジでいくわ、マジで。いいよ。ローストビーフ、すごい。これ。肉、うま。 そ う, ですう わ,、えっと、うわあっいやね全部めちゃめちゃお肉うまいんですよ味も、ね、しっかりついてるんですけど急ぎすぎて何のお肉だっったかかよく分かって な, いです<笑>なのでちょっとねこのあとねチャレンジのメニューだけではなくて普通のね丼の方も食べていこうと思います はい、ということで、ね、タイもね。あの通常の丼が到着いたしました。で、今回ね。あの2種類注文させていただいたんですけど、こちらが英語のね。黒毛和牛を使ったステーキ丼でございます。こちらがいちごですね。両方とも台で注文しております。よいしょ、いやちょっと早速いただきます。ちょっと我慢できないよ。これ。お肉見えるかな？程よくねレア感が残っててめちゃめちゃうまそう。 <笑> う, <まい笑>かかか<笑>うんこの黒毛和牛のほうねそのまんまでもあの塩コショウの味付けがついてるんですけどちょっと別途でソースをいただいたんでかけるんじゃなくてつける方式で食べるそうですこれが<笑>ああ<笑>うまっう 爸爸爸爸爸爸 続いてこちらイチボですね、はいうん、イチボのね味付けがめちゃめちちゃゃうまいでちこ の, イチボの味付けに使われているのがあのオニオンソースなんですけどオニオンにねしっかりと火が入ってるんで甘みがかなり強くていちボのね赤みの感じとめちゃめちゃ合うね。うん、っていうか赤みだけどすごい柔らかい。 種類完食いたたししましたごちそうさまでしたはいということで、えー、ただいまねチャレンジメニューと、えー、通常のメニュー肉丼ですね2種類、えー、いただいてきました チャレンジメニューの方も、この通常の丼部位の方も、とにかくね、どの部位もお肉が柔らかい。味付けもね、かなり美味しいし、もちろんね、あの、さっぱりしたものもあれば、ご飯に合うような甘辛なね、どっしりとした味付けのお肉もあったりして、メニューがね、たくさんあるんですよ。で、このね、詳しいメニューについては、あの、概要欄の方にホームページで記載しておきますので、ちょっとね、気になった方はぜひそのホームページからメニュー表見てみてください。たぶん、肉丼の大さにびっ びっくりすると思うでなんとねお得情報があるんですけど、えっとね、僕がチャレンジしたこのチャレンジメニューね成功した場合この5000円の商品券がいただけるんですけど僕この商品券ねちょっとお店にプールします次成功した方のみ限定でこの商品券ね1万円分がいただけるってことなんでもうぜひねこれ皆さんチャレンジしに来てくださいただねこれね僕動画でプロが1万円持ってったらがっかりするんでその人プロだったら1万5000円にして帰ってくださいはいということで以上です いかがでした。じゃねえ。<笑>